足元の青色の線に沿って2列に間隔を詰めてお並びください後続をお待ちのお客様は赤色の線に沿ってご乗車が終わるまで1列に並んでお待ちくださいまもなく空港快速羽田空港第2ビル行きがまいりますご注意くださいこの電車は途中 羽田空港国際線ビル、羽田空港第1ビル、終点、羽田空港第2ビルに停まります。折り返し、空港快速、羽田空港第2ビル行きです。次は、羽田空港国際線ビルに、 まりますご乗車のモノレールは空港快速羽田空港第2ビル行きです途中羽田空港国際線ビル羽田空港第1ビル終点羽田空港第2ビルに停車いたします羽田空港国際線ビル羽田空港第1ビル羽田空港第2ビル以外の駅には止まりませんのでご注意ください This is a Haneda Express train bound for Haneda Airport Terminal 2. It stops at Haneda Airport International Terminal, Haneda Airport Terminal 1, and Haneda Airport Terminal 2. 本次列车为机场快车 イ田ンジ国際線大楼、イ田ンジ第一1大楼、イ田ンジ第二大楼、モノレールン、公安船、ハネダ・ウン国内船 j e e t o m i n a ハネダ・ウン国内船 j e e t o m i ハネダ・ウン国内線内船 j e ミナル m i 車します東京モノレールをご利用いただきまして、ありがとうございます。 お乗せになりましたお荷物は走行中落ちることのないようにご注意くださいまた危険防止のために急ブレーキをかけることもございますのでお立ちのお客様はお近くのつり革または手すりにおつかまりくださいこのモノレールには優先席があります優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください なお優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りくださいそれ以外の場所ではバナーモードに設定の上通話はお控えくださいご協力をお願いいたします次の停車駅は羽田空港国際線ビル羽田空港国際線ビルですお客様にお知らせいたしますただいま、東京モノレールでは、 警戒警備を実施しております。お客様におかれましても不審なものなどを見かけられましたらお手を触れずに駅係員または乗務員にお知らせください皆様のご理解とご協力をお願いいたします航空機をご利用のお客様に交際費をご案内いたします国際線をご利用の 日本航空国内線、日本トランスオーシャン航空スカンワークスタンフライヤー北九州空港行きおよび福岡空港行き ANA 全日空北九州空港行きをご利用のお客様は羽田空港第1ビルでお降りください ANA 全日空エアドゥーンソラシドエアスタンフライヤー山口宇部空港および 何 国内線をご利用のお客様にご案内いたします。花崎空港第2部駅でおりの際は、駅のホームに設置してある場乗ち案内をご確認の上、お進みください。都内は全国火災予防運動が実施されております。発火しやすい危険物は車内にお持ち込みにならないよう、また、フォーム車内での出演はお礼くださいますようお願いいたします。 今日もノレールをご利用いただきまして、ありがとうございました。がもなく、羽田空港国際線ビル、羽田空港国際線ビルです。お出口は左側です。国際線をご利用のお客様は、こちらでお降りください。お忘れ物のないように、ご注意ください。羽田空港国際線ビルを発車します。 ビルままままで止まりりません。ご注意ください。通過となります。新整備場をご利用のお客様はこの後の普通列車をご利用ください。We will soon 次の停車駅は羽田空港第1ビル羽田空港第1ビルです航空機をご利用のお客様に交差駅をご案内いたします JAL 日本航空国内線日本トランスオーシャン航空スカンマークスタンフライヤー北九州空港行き及び福岡空港行き ANA 全日空北九州空港行きをご利用のお客様は羽田空港第1ビルでお降りください ANA 全日空エアドゥーソラシドエアスターフライヤー山口宇部空港及び関西空港行きをご利用のお客様は終点羽田空港第2ビルでお降りください番羽田空港第1ビル」羽田空港第1ビルです は右側です。We will soon ANA 全日空エアドゥーソラシドエアスタッフライヤー山口宇部空港及び関西空港行きをご利用のお客様はこちらでお降りくださいお忘れ物のないようにご注意ください ANA 全日空国内線をご利用のお客様は駅のホームに設置してある搭乗口案内をご確認の上お進みください イテンティーチャンディアラダロ、right、ダー